演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちら鬼神スターバックスコーヒードルツカイトを飲みたいと思います鬼神シーズンブレンドと書いてある、ね、スターバックス店舗のコーヒーのチルドカップベスカップドルチェカイトと たでますドリップタイプもあるんですねそれでは開けてみましょう、はい、こんな感じになっていますこっちだこっちこうですね、はい、ではこれをスカップにセットそして お湯をちょっと持ったままじゃりつないんじゃ見えませんが見えなくて申し訳ないんですけどいやいいすね<笑>では入 れ, や入れ終わるまで少々お待ちをはい入れ終わりましたいい色ですねそれでは飲んでみます 全体的に結構強めの苦みで口に入れた瞬間にあーって広がってきますねなので苦いのが苦手な方はちょっとかもしれませんがなんかこういうニューキッションみたいなのもあるのもクリスマスケーキなんかでよく合うかもしれないですねなんかケーキなんか食べたくなる欲しくなるような味なのでこちらのペースとさせていただきます求めさせてくれるんですよねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演